俺の魂に触れるか共に腹の底から小僧を笑った仲だ一度は許す二度はない分をわきまえろ知れ者が。